はい。皆さん、こんにちは。第20回 CJCC 日本語教師研修会3週目、1回目のビデオです。はい。今週は動画ですね。ビデオに関してのことをします。で最初に皆さんに今週作ってもらう課題。このようなものを作ります。これをちょっと見てみましょう。ね。それをね、 見てみたほうが、ね、いいですよね。はい。はい。これが今週皆さんに出してもらうビデオあスライ、スライドですね。はい。で、見てもらったら、後で見てください。見てもらったら分かりますけど、これ、あの、先週、ね。 出したビデオ、あ、ビデオじゃない、スライドと大体同じなんですね。ずっと一周目から使っているスライドと同じです。何が違うかというと、ビデオが入っています。これ一番最初のページですね。ここに、あの、ビデオが入っていますでちょ。ちょっとだけ見てみましょうか。はい、皆さん、こんにちは。 はい、えー、第1課、レストランで働いています。ねえー、皆さん、えー、日本に行ったらあしたい仕事がありますか、うんえっと、ビデオはとっても長いんですけど、えっと、ここでは見ません。ね、皆さん、もし見たい人がいれば、スライドから入ってみてください、ねで。何をしているかと言いますと、このスライドを使って、 今、授業みたいなことをしているんですね。はい。で、皆さんが今週やることというのは、ね、あかた動画が作ったあ入ったスライドを作ることです。別にその動画は授業をしている動画じゃなくてもいいです。ね、例えば、 なんか文法の説明だけ動画でしているとか、それでもいいし、一部分だけでも全然構いません。ね。とにかく、自分で作った動画が入っているスライド。まあ、自分、うん、そうね。それがいいですね。はい。それを出してもらいます。で、じゃあ、はい、作ってくださいと言っても難しいですから、今から、ね、4つのポイントに絞って、あのビデオを あの、出します。ね。自分で動画を作る。動画を YouTube にアップ、アップロードする。動画を少しだけ編集する。YouTube 動画をスライドに入れる。これが全部できれば、私がやったようなことができるようになります。はい。では次のビデオからね、えー、ね動画を作る方法について説明します。はい。